みなさん、こんにちは。アフタービーのミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。みなさん、近頃もギター、モリモリ練習してますかイエーイという感じで、まあ、僕も近頃もモリモリとギターを練習し続ける日々でございます。どうでしょうか。近頃、いい感じに練習できておりますでしょうか。いい感じにうまくなっておりますでしょうか。うまくなっておりますでしょうか。それで、まあ、やるからにはやっぱりうまくなりたいなと僕も思いますし、みなさんも思っていると思うんですけれども、僕が思うにこのなんて言うまくなるためにやっているわけじゃないんですが、 上達が早い人、上達が上手い人というのは練習が上手なんですよ。練習の捉え方とか練習の考え方が上手というんでしょうか。練習上手な人は上達もすごく早いですし、上達上手な人は練習上手という感じでございます。なので、まずこの練習上手になることが大事だと僕は思うんですよ。練習が上手になれば、練習をたくさんするようになって上達もたくさんするとそんな感じになると思うんですけれども、どうでしょうか。ちょっと自分自身振り返ってみて。 上手に練習できていると思いますかうまく練習できているかしらと、えー。上手に練習できているだろうかと、えー。そんなことを考えたことはありますでしょうか、まあ、この動画の中で僕が思うにこう、僕が思う練習上手の話をさせていただきますので、ぜひ一緒に練習上手になって、たくさん練習をして、たくさん上手になっていきましょうということでございます。イエスとりあえず、ポイントが5つほどございます。 この動画の中では、1つ目と2つ目のポイントについてお話をさせていただいて、次の動画で3、4、5についてお話をさせていただきますので、よかったらチェックしてみてくださいませ。はい。そんな感じです。とりあえず、1つ目。いろんな人の話を聞いたりとかする中で、僕がとても大事にしてほしいと思っているポイントでございます。何気に超大事です。この1つ目のポイント。それは何かと言いますと、焦らないということです。焦らない。 やっぱ普段、ギター練習していると、なかなかうまくならないなって思うことってあるじゃないですか。そで、なかなかうまくならないなって思ったときに、焦らないでほしいんです。なんかこれを続けててもうまくならないんじゃないかなとか、なんか自分で才能ないんじゃないかなとかって、これ本当に意味があるのかなとかって、この練習で合っているのかなというふうに焦らないでほしいんです。そうじゃなくて、まあ、今はできないけれども、まあ、そのうちできるでしょみたいな感じ の, この気楽な。 考え方というんですからね。そのできないからできるまでのプロセスを楽しむというマインドをすごい大事にしてほしいんです。BPM を設定したりとか、何かしらこう曲と合わせたりとかして、ちょっとずつその自分ができるようになっている過程を大事にして、焦らないでほしいんです。これができないから、あれができないから、何が何が知らないからとかってわーってなるんじゃなくて、まあ、そのうちできるでしょうというこの、ね、気楽なマインドで練習に取り組んでいただきたいということです。わかる、わからないとかと一緒で、あの わからないというのは別に悪いことじゃないんです。わからないならわかればいいんですから。同じようにその知ってる、知らないというのも同じようなものですよね。知らないことは悪いことじゃないです。そのまま勉強して知ればいいんですから。それで、できる、できないに関しても一緒です。できないからできるようになればいいだけの話なので、別にできないことは悪いことじゃないんですよ。なので、そこでその自分に、ね、必要以上に責め立ててなんかこう、ね、うまくできないじゃないかといっ て, 言ってなんかこう、ね、このままでいいのかとかって。 なんかそういうネガティブなマインドを持たないように気をつけてください。そういった気持ちを持ち始めてしまうと練習自体がつまんなくなってしまうので、もっと気楽に焦らずにギターの練習に取り組んでいただけると嬉しいなという感じです。これは何気に超大事だと思います。焦らない。ぜひ覚えておいてくださいませ。それで、その次、二つ目のポイント。1から2にして3にする。1から2にして3にするということです。 これは何かというと、そのギターの練習する時間を増やすということです。平たく言うと。世の中もうギターに限らず、スポーツでも勉強でも何でもそうだと思うんですけれども、1時間勉強したら1時間勉強したなりの結果がついてくるわけじゃないですか。1時間トレーニングをしたら1時間トレーニングをしたなりの結果がついてくるわけです。それと一緒で、ギターも1時間練習したら1時間練習したなりの結果が出てくるわけですよ。 1のコードで10返ってくるということはもうギターに限らずもう全ての物事においてなかなかないと思います。本当、たぶん FX ぐらいですよね。株とか FX とか。1やって10の結果が出てくるのって。普通の練習とかもう勉強とかに関してはわ、ね、かりやすく1やったら1の結果がついてくるんです。なので、結果的に、最終的に10の結果が欲しければ10やるしかないんですよ。 なので、この練習を増やすというプロセスがとっても大事になってきます。ちょっと見方を変えると、あのちょっと話は違うんですけれど僕ってテレビを持っていないんですよ。えー、僕はもうここ10年くらいずっとテレビなしで生活をしているんです。それで、テレビが別に嫌いなわけじゃないんです。あの別にテレビがあったらあとで別にいいんだと思うんですけれども、テレビは持たないと。テレビは見ないと、えー、昔から決めているんです。なんでかというと、テレビって面白いじゃないですか。 1見ちゃうと、1時間見ちゃうと。なんか、8時、9時とかの面白いバラエティー番組とか見ちゃうと、その1時間がどんどんこうずるずる増えていって、次の番組を読む、次の番組を読むみたいな感じで、1時間、2時間、3時間でどんどん時間が増えてしまうのが僕、すごく嫌なんですよ。なので、僕がそのテレビに対してやっていることっていうのは、もうテレビの時間をゼロにするということをもう10年前くらいからずっとやっているんですけれども、面白いからついつい見てしまう。もうテレビの時間が1から2にして3になっちゃうんですよ。もうしたくないのに。<笑>どっちかというとしたくないのに。 それで、このプロセスは別にもうテレビを見なければいけないとか、ね、テレビを見ないとまずいみたいな感じで見ているわけじゃなくて、僕が単純に見たいから、興味を持っているから、テレビの時間が1から2になって、3になっているだけの話じゃないですか。これと同じような感じでギターに対しても考えてみてほしいんです。ギターを練習しなければいけないとか、うまくならなければいけないという取り組みをするんじゃなくて、単純に楽しんでほしいんです。で、その楽しんで・・・ ギターを練習している時間が1から2になって、3になって、4になって、5になって。それで、結果的にその10の結果が得られたらうれしいじゃないかと。そんな感じでございます。まあ、平たく言うと、たくさん練習しようぜということになってしまうんですけれども、自分に対して焦らずに楽しむ気持ちを大事にして、それで、近道はないということをちゃんと悟った上えで行動してほしいということです。10行動すれば10の結果は必ず得られます。1の結果で10を得ることはまず無理です。2やったら2。 帰ってくるわけです。3やったら3帰ってくるわけです。そのことをもう当たり前のこととちゃんと捉えて、日々の練習を頑張ってほしいということです。それで、ちょっとこれはそういったマインド的な意味もありますけれども、環境的な意味合いもあります。例えば、極端に悪い環境の話をしますと、なんかこう家に帰ってきてこうギター練習しようかなと思ったとするじゃないですか。それで、ギター練習しようかな。あっ、しまったケースの中に入れっぱなしだなんてなっちゃって、ギター練習しようと思った瞬間から、 ケースからギターを取り出し、エフェクターをつないで、アンプの電源を入れて、その他配線をバシャバシャッとやって、で、このギターにシールドをつないで、よし、いけるぞ電源オンバーンまで5分かかったとします。これ、ちょっと環境としていいとは言えないですよね。そうじゃなくて、もう手の届範囲にギターがあって、もうエフェクターとかアンプとかも全部そのセッティングしてやって、もうギター弾こうと思ったら、フッとって、バーンっ て, 言ってもうすぐ鳴らせる環境、もう5秒で音を鳴らせる環境。これ、どっちのほうが いいかと聞かれたら、もう一目瞭然ですよね。5分かかってギターが練習できる環境と、5秒でギターが練習できる環境。もうこのどっちか・・どっちがいいと言われたら、絶対5秒の方がいいに決まっているじゃないですか。それで、この5秒の方がこれになると思いませんか。ちょっと僕も昔 の, 昔の話をさせていただきますとちょっと参考にしていただきたいんですけれども、僕が中高生のときって、5秒でギターが弾ける環境をもう作っていました。こたつの オンオフスイッチってあるじゃないですか。なんかこん な, になんか入ると切るみたいなパチパチってやつ。あれを使って、その先っぽにそのアンプとかエフェクターとかも全部セッティングしちゃって、電源を全部まとめて、でそのシールドも全部挿してあって、本当にギターを弾こうと思ったら、ギターをすぐ手に取って、こたつのスイッチをパチって入れれば、もうすぐに弾けるという環境をずっと作ってたんですよ。そのぐらいこのギターをすぐに、んてうんですかね、そのギターを練習したかったわけなんですけれども、そんな感じでそ の,、ね、あの環境も整えて、どんどんギターを。 触る時間、ギターに触る時間を増やすということもとても大事でございます。ちょっと環境を整えるということも踏まえて、こんなことを覚えていただけますと幸いでございます。やったらやった分だけ結果が返ってくるわけです。やらなかったらやらなかった分だけ結果は来ないわけですよ。サボったらサボった分だけ結果はついてこないわけなんです。なので、たくさん行動するしかない。うんまあ、平たく言えばたくさん練習するしかないということなんですけれども、まあ、自分に対して焦らずに楽しくギターを弾いて、 ギターを練習する時間を着々と増やしてほしいというそういうお話でございました。なんとなくわかりましたでしょうか。それで、今、1、2についてお話をさせていただいたんですけれども、次の動画で3、4、5についてもお話をさせていただこうかなと思いますので、よかったらチェキラしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら<笑>